だどした大弥喜三郎殿でござるなしばらくお待ちくださいまたか我々は急ぐのだこの手形のどこが悪いのだ役によってお尋ねをいたしたいことが私は三味桜工事忠房じゃ用があれば五億宿へ参れ お, お手間は取らしませんがただ江戸表からのお達しによるご同行の諸子の御用向き今後のご料亭について少々。<笑> また国もつかぬ役人どもの土地なべか 違いするな名を名乗れ何やつじゃ拙者は江戸時代に住まいおる南部浪人大津を下太じゃ人に恨みを受ける覚えはない貴公の背負っている刀が欲しいんだもう取りかそれとも誰かに頼めろのか 1回も何の目的で狙うのか？老いぼれには宝の持ち腐れだ。 だな何見事な勝負と見受けたので遠慮して近づかずにいたのだお主は伏兵を使ったなくそぼれ、うん 山犬に聞かせるまでもないが生は源氏名は黒覚えていてくれとは頼まぬ何 ダメだよ相手が悪いよ相手が悪いってばしっかりしろあっ刀刀三島神社へ。 夫の薬人目がイク大事を控えた我々だこのますますをいたそう飛んだ手間が食ったなおい急ごう島にあられたらまずいおいちょっと肩ではないあのもし失礼でございますがあなた様方は こののお武家様のお連れといかにもでお前たちを見てたのか誰だ知ったのは誰だ い, い, いえそれがね頭のてっぺんからわしのつま先まで真っ白なねまるで白狐が化けたような確か源氏源氏九郎とか名乗っておりました、ね、何源氏九郎誰だ 誰れ以外に刀を狙うもの。 待て慌てるね。 様がお泊りのはずですが早川様そうじゃあえっとなんでございます い, いえお邪魔いたしましたどう ぞ, そう ど, う ぞ, ど, うぞどっちかい<笑>なんてことは言いませんよ<笑>大事に<笑> 神社へ参るのは、この道でよろしいのですか。ええ、三島神社なら、この道をまっすぐにやして、ね。ええー、あの、三島神社なら、ちょうどしの距離にして、ご案内しましょう。い い, で い, いんですよ。おう、勘頼むで。でこっちまで、どうぞ。どうぞ、どうぞ、ご案内しましょう。 <笑><笑>女の一人たりはどこへも泊まらねえのを知ったはるかい。 きききふざけるねてめえいてなお偽 に, に土地を生まれて俺の男が助かるああ 승희와달다 <소리> <소리> 行って修行してこい。<笑><笑>おけがありませんでしたか。いいえ、おかげさまで。本当になんとお礼を申し上げたら。いや、宿まで送って差し上げよう。いいえ、私三島神社にありがとうございますので。 三島神社この夜更けにあなたお一人でいえ連れの者が先にそうでしたかそれなら早く行ってあげるがいいああのぶしつけながらお名前を源氏九郎源氏九郎様またお目にかかることがあるかもしれませんな ・・・・・どうしてこちらへお前たちは先へ宿へ行っておれ。 たんですか。お帰りを待ちきれず、お後をしたってまいりました。誰かに行ってきましたか。 いいよいよ明日だ負けるかもしれんない何をしゃいますいや無論勝つつもりだ明日の三島神社の神前の試合で見事勝ちを得た暁に殿にお願いしてあれで祝言を挙げる二人だ 列車が破れて死ぬわ。どうなった？ cruz 分違うの人おり南部浪人大坪下げんとなる者の手に渡っているし明日こそどちらが巻くとる試合は真剣でございますかそうだこれが真の名剣であれば偽の剣に敗れるはずはない 必ず勝つ二人のためにも必ず相いては破って。 火炎はこれだ師匠離れ駒のお龍さんもだらしのなしま末になったもん さ, さ何とでもし帰れ でしょうか欲人<笑>何のためだいやでも何かこちらでああ何にもありません戸惑い致すなでもこちらさんは<笑>知り合いださようでございますかどうもとんだ失礼をいたしました るぞ ど, どうして私たちを助けたのさただ助けたわけではないおうじゃあどうしようってんだよ<笑>てめえなんだなうちの姉子にあれでしょバカ野郎<笑>ゲスの知恵とは言いながらそんなことでは助けた甲斐がないかもしれぬがまともな人間の生き方とはどんなものかそれをお前たちが考える暇を与えたのだ。 ううことてるよおかしいね何か嗅ぎつけはあったんだろうか嗅ぎつけてきたのは俺たちばかりじゃねえぜぬかるな 大坪元太殿か拙者は備前岡山の勝ち早川野氏しばらくご神職ならびに御神や役人に申し上げる当神社の神前に火炎剣の真偽を問わんとされた大坪左源太殿は昨日箱根山中において不足の災いによう去られたその今和の際の言葉により源氏九郎 代わって勝負をつつかまつるそのお手になされたのが大坪殿のご酒造の火炎剣でござりまするないかにもその昔火炎剣と共に作られ一対となされた水炎剣を治めると三島神社のお前に今こそ誠の火炎剣が決まりまするぞ。 ZOP に盗まれたならば二件相まみえる日までこの会炎犬は源竹堂がわずかに立つ姉子・吉根小 ぞ, ぞの仕方に沿いねいつの間にか姿見えねえもん岸に気取られている前さい お旦那様番頭さんですよ。お 逃げましたねドラのや奴は今後追っかけてます、うん、親分おかみの犬らしいのや金納型のサムレイアラがだいぶ狙ってるようですぜ何？そいつらもあのことを知ってるんだろうか知るはずはねえと思いますがね なん金売り吉次の墓だなんてもったいつきやがって骨ばっかりじゃねえかよこんなわけはねえんですがねここには確か借金がどっさりやだがやろこれが借金かよ帰るでおやぶちょっとんだよ早くしろよ うん金売り吉次ってのは確か源氏の大将九郎方が義経の兄弟分でしたねうんうんうん そ, そうだろうどうやらもしここに消えてあることが本当だとした ら, ほらえええことですね 水剣とこの水煙犬の二つに刻み込んだ謎が解ければ義<笑>経が後白河法皇から預かった財宝のありかはじめは本当にできなかったがどうですい<笑><笑><笑><笑> 拙者のもと長子を藩し服部前五郎と申す者お急ぎのところ恐れ入るがお話申し上げたい気がござる。 聞こうなわその火炎剣をこちらへもろうその話なら断る逃げるかその刀は貴様ごとき盗賊の持つ刀ではない盗賊貴様は箱根山中で偽の剣を奪い三島神社ではまことの剣を奪って逃げたそれで飲だよめ待て待て待て 私は三味桜小路忠房じゃ貴殿の身に危害を加えるつもりはないがその剣はお預かりいたしたいのだ私もこの火炎剣が是が非でも必要なのだそのため箱根の山中で試合の日を待っていたのだ源氏殿はっきり妄想我らは徳川の幕府を倒さんためにその剣を求めるのだ 私は朝廷に伝わる古文書によってその剣の謎を知っているそれを倒幕の軍を起こすために使いたいのだどうなんだなんとか言え貴様幕府の犬か天気を待て ご奇特なことでございますよな。今、お茶が入りますから、どうぞごゆるりとお休みなさい。 剣を取って立ち向かった時いずれかが倒れるそれが私でなかっただけだだがこの源氏九郎を仇と狙ってそれでそなたの気持ちが晴れるならば地の果てまでも追ってくるがいい私は逃げもせぬ隠れもしないだが撃たれるわけにはいかん りりをいただきに参りました三島陣屋からの急死によれば宝物殿の水煙券もまた何者かに盗まれたそうじゃのあ何でも殿のあれはしないその方ら黒手組の者どもに花分の捨て淵を与えておったのは一体何のためじゃ恐れ入りましてござります黒手組の主力を尽くしましても。 どうも選ばぬ火炎剣を手に入れろ今これを持っているのは浪人源氏九郎だだがこれを狙う者は他にもいる今ここで詳しいことは言えぬがもしこれを手に入れればあるいは天下の剣を握ることができるかもしれぬのだわしはその方ら全部に直参旗本を約束する。 だが不日に終わった時には千内・喜次郎その分にはおかぬぞお竜その方打首寸前を天魔町牢屋より拾い上げてやったのは何のためか忘れてはいまいな千内お一同の者を下がらせる。 では三島から。 んかいやその時はもう誰かに先手を打たれていたんだん誰ですそいつはそいつはどっちみち三島神社の試合には行ってたやつに違えねえそれって、えっと…公家と一緒に来てやがった浪人者かな源氏九郎かな 離れ駒のおとハイカグラルの留め吉も来てましたね、うん、しかしだいたいあの試合の段取りをつけ上がった奴は誰だあれは確か親分老中正しな の, の神の気持じゃね 何, 何だおたえか何してんのさお父っちゃん 今日お母ささんのの墓参り行く日じゃないのさああ分かったた分かったああっっあち行ってなお父ちゃんもお父ちゃんなら番頭さんたちも番頭さんたちだよ昼日中から薄暗い土壌の中こそこそあのねお嬢さんこの刀剣者がこったってやったら好きになりますとね何言ってんのさどうせまた安く買ってきて高く売りつけるそうなんでしょこいいいや<笑>何さそんな刀おたいバカにしたもんじゃないぞ この刀はな九郎砲丸義経工賀を使いになった名犬なのだ<笑><笑> 飛び出かけていませんよ誰か身寄りの方はおんかそうねえロクさんロさんよおいえ先生に身内っていたかんね先生にうん先生に身内ねえ知らねえな 一つ曲がるとてこでも動かねえ人だったがしかし気はいい人だったね本当だ、うん、かぼちゃ嫌いだったがねあれでは案外子供が懐いてたから ね,、うん、そ, うだねそれにおろちゃんとこなんかしょっちゅうケンカの仲裁してもらってさ<笑>それよ先生がいないんじゃこれからうちの人と喧嘩したって張り合いがなくなっちゃってさ<笑>おいや わ, しもわざわざ訪ねてきた甲斐があったでは私はこれであ の, あ の, さんあ の, あの ど, どっかお泊りになるとか決まってるんでいや別にだったらいっそのことロックさんここへ。 ねえね え, ねえ旦那いっそ亡くなった先生の後継ぎをしてくださいよ。ああお願いしう<笑>ういま す, う い, ます<笑>いやしかしさなにこうなったら空いてる家だ。ねえおいな<笑>それに仏さんも寂しくねえって呼んでさ。ねえおい<笑><笑>どう、ね。どんな決まりましたよ。え やらずの雨ですよ<笑>。<笑> あなただったのか。お入りなさい。あなたは偽を誓った人の仇と、この苦労をつけ狙っている。女の幸せも。 何もかも忘れてその脇差しを抱えて私の後を追ってくるだが私は死ねない私は火炎剣と水炎剣とを合わせて遠い祖先の志を果たさねばならんのだ私は源九郎法官義経の抜損なのだ 水炎火炎賢に託された財宝を探し出し祖先義経の志だった世の人の幸せのために使われるのを見届けたならばその時はもう思い残すことはない私が今あなたに言えるのはただそれだけのことださあお入りなさい。 雨が止めば出て 行, こうとう行くところがなければここへとどまろうとも気ままになさるがよい。 ダメだ おかげで無益な接触を避けることができました。あ、そうだ。今夜はこのうちに泊めてもらいなさい。岡田さ ん,、うん。頼みます。どうぞ。 いあ私はもうすぐ、まあ、ちょっとちょっと、うん、なんだいそれがさおかみさんでもないらしいんだよ一体どこから来たんだろうどっから来たっていいじゃないのお前さんだって覚えがないわけじゃないしさバカ<笑> 我らは御府内浪人原ためのものでござ役下によって参ったのだが大坪王子はございたくかなただいま旅に出ておりまするがあなたは 今あなたお一人でござるかはい邪魔をいたしたごめんお龍その旅日記は確かに源氏苦労のものだ三島の宿で見たやつさそれに違いありませんよよし あも<笑>こうなったらもう源氏も平家もあるしね袋のネズミ同様ってやつだそもそもねあの野郎がこの江戸へ出てきたってうのが運のつきってやつだ紀商三島の宿とは違うんだぞここは留吉、えっと、お前あの娘は何だと思う何だと思ったったら三島の宿でもってやったーやっほての三島の宿でってことになればつまりだからこれどうなってんだ姉子 どうなってんのかねああ 私はね源氏のことなんか何とも思っちゃいないよ平家も源氏もあるもんかってんだええしじまえだいたい敵同士がちくれあってよってのが私は我慢ができねえだろ我慢ができねえよ 舐められてたまるかってんだなんだあんな娘ひなかもんじゃねえかこりゃ驚いた離れ駒のお龍ともあろうお姉さんがやけざけたよっちゃいないよ お天道様の舌を大でふって照れくさくて歩けねえ体だええだからよおめえのこの磨きのかかった腕をこのひやなこった私はね金輪座人に頼まれて盗みはしたくないのさうんそりゃそうだうんそりゃそうだろう<笑>そうさあさあもう一杯るに一杯夜にうん おる。よもうな刀なんだがな刀刀いけなよ歩くはっと止めもう寝てなおやすみなさいなおりよおめえは 大名屋敷には詳しいはずだったなえ俺の言う刀ってななうるさいね刀刀って<笑>刀なんざみんなあの野郎にくれてやろう誰だあの野郎って源氏九郎だなんて気取りやがってさおれお前源氏九郎知ってんのかえどこにいるんだえどこにいるんだろう あの小娘とさ下屋の長屋でさいっちゃいっちゃ勝手にしろい<笑><笑>おいしょうがねえなおい離れ駒のお竜のなんのと言ったところで 女女だ下山の長屋か。 你真的 源氏九郎の居所を人に喋ったであろう<笑><笑>知らせるまでもない本人がここにいるぞ<笑><時苦>労箱根の山で吹屋の助けを借りた女を 江戸の大川で殺すとはお主も冷たい男だな止まれ。れ どこに追われていたのは、お前が悪い仲間から足を洗おうとしたからであろう。いいえいや。わしはそう思っている。あの私は。よい。折りがあればまたを。待ってください。私は。私は。 岩木屋の左辺にあんたの居所 お前私と一緒に死ぬ気はあるかなん何とか知らねえけどそれもまあ姉子がやれってはやるけどもさでもね今日はついてねえと思うんだけどな。 一応あれ。 ちょうだいって言うね どうしたんここはいかん。 さあ出ろ。 くださいまし。源氏クロスおいででございますか。え、私日本橋の岩木屋のものでございますの。 「一筆形状つかまつり遭突然書面をもっての申し入れはまことに卒事とは存じそうらえども」「刑日御本様かの火炎犬をご所持のよし伝聞つかまつり図らずも手前所持の水炎犬と 相まみえさせたく失礼のところを顧みず本日美濃国向島の手前寮にお越しくだされたく本願い申し上げる次第にござ騒楼番章を送り合わせご来が賜らば幸運これに過ぎる者に騒楼。 ここで待っていなさい 天一滴、水煙火炎の猟犬を一挙に奪って天下の剣を握るか獣人の甲を一気にかいて身を滅ぼすかすべてその方らの刃にかかっているものと思え行け ご趣味がおありのようですなはさあどうぞ召し上がりになって襖の外で誰かが覗いていますなおかしな方さあどうぞ失礼ですが毒味を。 いただきますおやめなさいその酒もこの量にも口に入れてはならんこれはこれはお待たせをいたしまし た, っ た, お, ったお嬢様ちょっとちょっとさあさあの、ね、さあお嬢様うだんな<笑>あと、ええええ ゃでは一つその火炎剣を拝見させていただきましょうか私もその水炎剣を見せてもらおう<笑>どうでございましょうなその火炎剣が拝見できますればあなた様のこれからのお暮らしは ずずとお楽になれるはずでしていやそれはもうこの岩木屋が太鼓のような版を押してお約束できますんでほうどう楽になるのかないやもうこのようなご時世になりますとやれ勤労だやれ砂漠だといやもうバカバカしい騒ぎが続きますしかし我々ンドにとりましてはそういう騒ぎも金儲けの種になるんでございまして まず鉄砲が要りますな火薬も要ります人殺し道具はいくらあっても足りゃいたしませんであなたのその火炎券と私の水炎券と二つを一つに合わしましてその宝でオロシャの国やエゲレスポルトガルいろいろな国からそういうものを仕入れまして人儲けいたそうというのか さささおおおお父さんお父さんおしお嬢さん、まあまあ、お父さんん<笑>やめてやめてややめめ 義経公の礼も商談あれ今こそあなたの悲願を込められた水煙火炎の了見は抜損源氏九郎の手に返りましたぞ来たれ秘訣上げ八丁なスはあの二軒彼のれな<笑>悪風の犬に渡った 様をご覧なさい仮にこの二件があなた方の手に渡ってもあるいは岩木屋の手に渡ってもその結果は日本中がただこのあじさまになるばかりですあなた方は幕府の役人に行動を監視されている身ではありませんか このようなところに長居をして役人が来てはまずい一刻も早く立ち去られた方が良いでしょう織江殿ありがとうあなたのおかげで刀を手に入れることができた。 福原揚げ派のイお家殿聞いてくれこの二件を合わせて読む時福原揚げノイン私はこれからそこへ行くのだ。